四国徳島県よりお越しいただきました阿波おどり新婚協会船橋県の皆様によります阿波おどりでございます四国三郎吉野川の流れのごとき414年の昔から脈々と踊り続けられ徳島が世界に誇る伝統芸能阿波おどり阿波おどりの本場 はおよそ1000あるると言われているそうですその阿波踊り連の中でも有名連と呼ばれる特に技術の潰れた連があります阿波踊り振仰協会は阿波踊りの保存と伝承を目的に昭和30年に結成され有名連15連が所属しております名実ともに徳島県をそして我が国を代表する阿波踊り団体として 阿波踊りの歴史と伝統を守りつつ時代の要求を巧みに取り入れながら発展を続けています日本各地の祭りへの出演はもとより日本の文化を世界に発信すべく海外にも数多く出演しておりますそれではお待たせをいたしました阿波踊り振興協会の皆様よろしくお願い申し上げます